こんにちはルフまったりぜのゆかりのかです今回の動画はリアルタイムに録画をしてみているので、ま、テスト用として短く新しく作った装備の紹介をしたいと思います久しぶりの桜餅ハンターですね、まあ、今着てるのが新しく作った装備なんですけど 装備屋さんで見せるのが一番見やすいのかな。リアルタイムに映ってると可愛 い, い。 えっと、防具。これです。えっと、今着てるものとどうやって見るんだって。わかんないよ。だって防具屋さんじゃないか。ここか。ここで見ればいいんですね。装備管理、装備の変更。弾が四つ身ヘルメ。これこの間倒した輪に帰るみたいな。 やつの頭ですねそれから井槌メイル上のところあとこれこの腰の装備も井槌の装備ですそれではブナーハって多分虫なんですけど可愛かったのでこれです<笑>で何足はレザーパンツをつけてます このね、イズチコイルのいいところは尻尾があるところなんですね。可愛 い, いです。これ大きくできないのかな見せたいんですけど。流れさんが、流れさんが、くずくを呼ぶ。 いや、呼ばない、呼ばない。間違った。乗っちゃった。水を呼ぶ。違うな。これだな。これです。これだね。拡大。四つ見ヘルムが、こんな感じで、なんか、緑の帽子に。 なんていうの耳当て付きって感じですね。あ髪型も変えました。デラックスセットかなんかに入ってるやつ。結局、ポニーが可愛いなって思って、そのためだけに買いました。それから、この、トップスと星は、イズチですね。さっきせ説明したけど。なんか武器でちょっと見えないけど、 流れれささんに邪魔されてる尻尾が見えますでしょうかかわいいかわいいでございますほらこれこれかわいいでございますねかわいいでございますでまあ別に足は多分デザイン性を考えてレザーにしたのかなで腕のこの あ, あ通行人が それでもまた可愛いんですよね。あ、ほらほら。可愛いんです。といった具合で私の装備です。ということで、本日の動画はこれで終了です。短いですが、ご視聴ありがとうございました。あとチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。 电话电话